みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。滝沢流、ギターの教え方<笑>、イエーイって言うと、なんかちょっと大げつな感じがするんですけれども、まあ、そんな話をさせていただいております。よかったら参考にしてみてくださいませということです。今回の2本目の動画では、前回お話しできなかったポイントについて、つらつらお話をさせていただこうかなという感じでしょうか。とりあえず、順番にいくと、1、できるーにさせる。まあ、これについては前回の動画でお話しさせていただいたので、 まあ、そんな感じです。その相手の方に、ね、ああ、こうやってこうやってやればいいのか、うー、俺にもできそうだみたいなふうに思ってもらうことがとても大事だよと。自分の知識とか技術とかをひけらかすんじゃなくて、ちゃんとこう、ね、できそうだと、えー。俺にもできんじゃないかと思ってもらうことが大事ということです。まあ、そのひけらかすというか、ちゃんとこうできる人なんだよというアピールをして、信頼してもらうことも大事ですけれども、まあ、あんまりトゥーマッチはよくないよということでした。 それで、二つ目になるとかなり具体的になってくるんですけれども、メモを取るということです。もしくは取ってもらう。どっちもいいです。書いてもらってもいいですし、自分が書いてもいいです。どっちもいいです。それで、まあ、文章とか文字とかでメモを取ることももちろん大事なんですけれども、やっぱりギターなので楽譜を使っていただくとすごくよいかなと思います。概要欄のところにこういう6000を置いておきますので、よかったらこちらプリントアウトして使ってみてくださいませ。それで、楽譜を書く っていうとなんか、ね、うう楽譜読めねえしみたいなふうになるじゃないですか。で、別にあの、ね、楽譜の読みかけとかできなくてもいいんですよ。楽譜ってもう皆さんご存知のとおり、数字が読めればある程度把握できる楽譜なので、数字の読みかけができればいいんです。もう本当に。なんか普通になんだろうな、なんかじゃあこんなフレーズ練習してみようかみたいな感じでこう数字を書くじゃないですか。で、本来ならば、この上に。 旗と呼ばれるその8ボンプとか16ボンプと か, なんかこんなのを書けたほうがもちろんいいんですけれども、まあ、書いた時点で読めるかどうかというのと話は別ですし、またこういうのを正しく読み書きする技術というのもまた、ね、別途必要になってくるので、もうそんなのをすっ飛ばしていいと思います。単純にどこを押さえなければいけないのかという数字だけメモできれば、まあ、全然 OK です。それで、いろんなフレーズを練習していって、でまあ、その相手の方、なんかまあ こういうとあれですけれども、まあ、生徒さんとしましょう。生徒さんとしましょう。まあ、その生徒さんが、ね、紙を持ってその家に帰るわけじゃないですか。それで、紙を見て、今日やった内容、練習した内容が全て思い出せるようにちゃんと細かくメモを取ってあげるとすごくよいかなと思います。それで、僕の場合は、上のほうにその数字でそのメモ書きというか、そのどこを押さえなければいけないかみたいなのを書いて、えー、と文章とかに関しては下のほうから書くようにしております。例えば、こう。 なんか力まないとか、なんかフィンガリングはこんな感じで、フォームはこんな感じで、ピックの持ち方はこんな感じでとかって。んそんな感じで文章で書いて、上のほうから数字をバーッと書いていくという感じでしょうか。で、まあ、一応<笑>僕はその仕事柄、まあ、ちゃんと楽譜の読み書きができるので<笑>、ちゃんとこう旗をつけますけれども。でも、たぶんこの旗を読めている人はそんなにいないと思うので、別に書かなくてもいいかなと思うんですけどね。で、まあ、皆さんの場合はその読み書きができれば話は別ですけれども、もし楽譜の読み書きができなくても、 この旗とかを書かずに、その数字だけ書いていけばいいかなと思います。それで、その概要欄のほうからダウンロードしていただくと分かるかと思うんですが、この線がちょっと灰色っぽくなっているんですよ。これが真っ黒だと、その書いたときにその、ね、自分が書いた線とその実線が、その印刷された線が混じってしまって、よくわからないというふうになってしまうので、ちょっと灰色っぽくしたりとかしています。それで、僕はうと数字に関してはシャーペンで書いています。 ボールペンで書いてもいいんですけど、間違ったときはめんどくさいので、シャーペンのほうがいいかなと思います。それで、2B とか 3B とか、ちょっと濃いめのシャーペンを使っている方、いらっしゃるかもしれないんですけれども、こういうのに関してはもう HB ぐらいがちょうどいいと思います。なんでかというと、結構こす、ね、れたりとか、くしゃくしゃにしちゃったりとかするじゃないですか。そうすると、結構汚くなるんですよ。鉛筆じゃないか。そのシャーペンがこ、ね、すれたような感じの、なんかこう全体的に真っ黒な感じですか。 なんかそうすると、すごいモチベーションが下がるので、ある程度その芯は硬いほうがいいかなと思います。なので、HB のシャーペンを使って数字を書き込んでみてください。それで、僕の場合はなんですけれども、運指は赤色のボールペンで書くことが多いです。それで、ピッキングに関しては青色のボールペンで書くことが多いです。なんでかというと、その運指と か, なんてうんですか、ね、ピッキングの記号とか、全部シャーペンで書くと結構ごちゃっとなるんですよね。そうすると、見づらいの。 でまあ、色分けして、できるだけその、ね、あの情報量、情報を整理して見やすくというふうにこう心がけておりますが、まあ、その日は皆さんでアレンジしていただいて大丈夫です。僕の場合は数字はシャーペンで書いて、運指は薬指とか中指とか、そういった運指に関しては 赤, 赤で書いてで、ピッキングに関しては青で書くという感じです。アコギの場合も一緒ですね、あのこのフィンガリング、まあ、この PMIA の,、えー、の運指記号、つうんですからね、指記号に関しても青色で書いているような。 それ で, で、まあ、皆さんの方でこの PDF の扱い方がわかるようでしたら、この線の濃さとかも全然調整していただいて大丈夫なので、まあ、その辺は自分はやりやすいようにやってみてくださいませということです。そんな感じで工夫をしながらメモを取ってもらったりとか、取って自分で書いて、相手の方に渡して、まあ、家で練習してもらうことがとても大事ということです。それで、その次、えー、録音をするということです。 うちに来ているその生徒さんの中には、レッスンスタートしたら、録音ボタンをポチッと押して、レッスン丸々録音される方も結構いらっしゃるんですけれども、僕が言っている録音するというのは、お手本トラックを録音する、もしくは録音してもらって、お家に持って帰ってもらうことです。そのメモを渡すじゃないですか。それで、この相手の方はその、ね、お家で練習するわけですよね。でも、このメモをうまく弾けたときに、どんな音がするのか、どんなフレーズになるのかと。 なんかそういったイメージを持っている、持っていないと全然その効率が変わってくると思うんですよ。なので、その自分が一回そのフレーズを弾いてあげて、この楽譜をうまく弾けた場合は、どんな響きになるのかということをちゃんとイメージを持ってもらうために録音するということです。まあ、最近はそのこういうスマートフォンとかが全<笑>くそ便利なので、こういうものに録音するのもすごくよいかと思います。生徒さんがもしスマートフォン、Android とか iPhone とか使っていらっしゃるようでしたら、ちょっと録音させてと。 一言言って、録音アプリを立ち上げてで、ポチッとやって、自分がそのお手本を弾いてで、ポチッと録音を停止してお渡しすると。それで、生徒さんはそれを聴きながら、楽譜を眺めながら、この楽譜をきれいに弾ければ、うまく弾ければ、こんな音がするのかというイメージをしっかり持ってもらうわけです。あとは、そのサウンドクラウドっというホームページを使うのも、サイトを使うのもすごい面白いかなと思います。ウンドクラウドなんかこういうサウンドクラウド c o m というホームページがあるんですけれども、 YouTube みたいな感じなんですが、YouTube の映像がない版みたいな、本当音源版みたいな、なんかそんな感じです。結構僕はその iPad の操作が比較的得意だと思うので、まあ、その練習素材みたいなのを iPad で作ったりとかよくするんですよ。例えば、この間だったら小学校4年生の男の子がいるんですけれども、小学校4年生の男の子がメロディの練習を始めたんですよ。ターンでペンペンペンペンっ て, って。 それで、その男の子がそのお家で練習するためにっと iPad でドラムを打ち込んで、ベースを打ち込んで、で、自分のお手本を打ち込んで、で、ちょっとこのキーボードとかを入れたりとかして、サウンドクラウドのほうにドカンと乗っけると。それで、その男の子は、小学校4年生のくせにちょっと生意気で iPhone 持っているんですよ。で、まあ、その男の子の、ね、iPhone をちょっと貸してみたいな感じで、で、その URL を入力して、このホーム画面に追加して、 それで、次からギター練習するときは、ホーム画面にあるここのボタンを、ね、タップすれば、お手本が流れるから、これと、ね、聞きな合わせて聴きながら練習したりとかしてんねんみたいな感じでやるとすごく練習しやすいじゃないですか。それで、当たり前ですけれどもそので、スマートフォンとかはすごいもう個人情報の塊なんでそので、ね、ちょっと貸してみたいな感じで自分だけが見 え, が見えるようにこんな感じで操作してたら相手の方もすごい嫌がると思うので、<笑>でちゃんとうまく画面を見せながら、僕は今こんな操作をしているよということを、ね、この見せながらやることもとっても大事かなと。 思いそれで、ホーム画面に追加して、練習しやすいように、イメージをつかみやすいようにするということです。まあ、もっとライトな感じだったら、さっき言ったように、まあ録音して持って帰ってもらうのが一番ライトなんですけれども、も<笑>し、まあ、iPad とか<笑>得意でしたら、そういうのも使ってみるのもすごく面白いかなと思います。実際、ね、そういうお手本トラックとかがあったほうがなんか練習していても楽しいみたいなので、そういうのを作ってあげるというのもできる気にさせる道への一つかなと。 というう感じでしょうかで、しょか。イメイプレこれは前回も言ったんですけれどもまあほにうまい人がすごくうまい人がめっちゃ教えるのうまいとは限らないという話ですよねうんまあ皆さん今動画をご覧いただいている皆さんの中でそのギターを教えるきっかけができたと環境ができたとするじゃないですかで俺そんなうまくねえけどなっていうふうに思ったりとかもするかもしれないんですけどまあいいんですよそんなもんですそんなもんです ぶっちゃけ僕も自分のこと全然うまいとは思えないですし、なんかこんなんでいいんだろうかと常にこう日々苦悩するような日々ですけれども、でもまあ、ね、その一緒にこう楽しんでもらうみたいな気持ちに関してはまあ負けないと思いますので、そんなうまくねえけれども、別にそんな教えるのもうまいとは思わないけれども、でもまあ一緒に楽しむことは好きなので、これはまあ別物と。メイプレイヤーと名コーチは別物だというふうに僕も思っておりますので、みなさんもそう思ってくださいませ。それで、その次、下度しない。 これは僕の個人的な皆さんへのお願いという感じです。知らないは知らないってちゃんと言いましょうということです。できないはできないで OK。でも、ちゃんとできないとか、その知らないとかって耳を張ったりとかしたい気持ちもわかるんですけれども、あんまりそういうのはよろしくないかなと思います。変な知識がなんかこう蔓延してしまったりとか、なんかね、そういうことにし か, しかねないので、なりかねないので、ちょっとこう気をつけていただきたいです。ちょっと、あのなんていうんだろうな。 こんなことを言っていいのかわからないんですけれども、へいへい、俺なんでもしてるぜ、へいへい、俺は何でもできるぜみたいな人ほどちょっとうさんくさいイメージみたいなのが<笑>ちょっとあるんですよね。なんで、まあそので、知識に関しては、ね、知らないは知らないでいいと思いますあの。技術に関してもできないはできないでいいと思います。ただその、例えば、生徒さんから3弦スイープをやりたいんですけれどもみたいなことを言われたとするじゃないですか。 それで、三弦スイープについてちょっとこう調べたりとかしてもいいですし、もし知識として持っているようでしたら、メモにまだのこの、ね、その手順とか書いてお渡しする感じでもいいですし。それで、俺はうまくできないけれども、こんな感じらしいよと。俺はうまくできないけれども、よく知らないけれども、こんな感じだって、このサイトに書いてやるとか。ただそんな感じでも別にいいと思うんです。ただ、そこで俺はできると。なんか言い切ってしまうのは、ちょっとなんかこうあれかななんていう、なんかそういうここからの・・・ お願いです。知らないは知らない。できないはできない。で、全然いいと思います。で、まあ、最近はその、ね、YouTube という便利なサイトもありますので、三弦スイープをやっている人とか、うまくできている人とかをもし見つけたら、俺はうまくできないけれども、この人とか見てみみたいな感じで、こんな感じじゃない、こんな感じじゃないなんてつって、相手の方とディスカッションをしてみるのもすごく面白いと思いますし、あまり見栄を張りすぎないようにちょっとお願いしたいなという感じです。それで、あともう一つ実はありまして、 さっき自分のメモには書いたんですけれども、なぜか1本目の動画ですごい大事なことを書き忘れました。もう1個あります。すごく大事なことです。あ、漢字書き順が。ああ、ミス。相手をよく見るということ。これが何気にとてつもなく大事です。相手をよく見る。そうだな。 まあ、エレキギターのときもアコギのときも全く同じ共通のことなんですけどね。例えば、なんかギターを弾いているじゃないですか。で、こうあるフレーズにチャレンジをし始めましたと。で、「こっちはできるけれども、僕はできるけれども、相手の方がなかなかできないなんていうシチュエーションはもちろん、ね、たくさん生まれるわけで。でそのときに、なんでお前できないんだよなんて言ったりとかせずに、なぜできないか原因をこ探ってあげるわけですよ。相手をよく見る。で、僕がよく実践しているのは、その 相手の方、できないと言っている方のフォームを真似することをすごくよくします。親指の位置はどこにあるのかなとか、指使いはどんな感じかなとか、このギターの角度はどうなっているだろうか、姿勢はどうなっているだろうかとか、だからそういったものを一つ一つ細かくチェックしていって、こう真似をしたりとかすると、あここはあんまりよろしくないかもしれないなんていうポイントが見つかったりとかするんですよ。 それで、そういうのを見つけたら、相手の方にあ ち, ょっとちょっといいですかみたいな。なんか今、こんな感じでやっているじゃないですか。でも、そうすると、ここのところがこうで、ね、うまくできないと思うので、こうしたほうがいいですよ、なんて。そうすると、すごい楽しみに。わあ、できたなんて言って、なんかそんな話をいつもしているんですが。まあ、相手をよく観察して、なぜできないかをこう探ってあげるということがとても大事です。あと、大きな鏡とか、もし用意できるようでしたら、そういうのを利用するのもすごい役に立つと思います。大きな鏡がありますよね。 それで、僕と相手の方が同じ方向を向いて、一緒に練習をするわけです。でそれで、僕の姿と自分の姿を見比べてもらって、何が違うだろうかと。どういうふうにしたら同じ感じになるかなというのをこう探ってもらうわけですね。もちろん僕からそのアドバイスをすることもあるんですけれども、ちょっと僕のまねしてみてねみたいな感じでレッスンすることも全然あります。そうすると、生徒さん自身も、あ やっぱ先生とこれが違うなとか、なんか あ, あ、ちょっとこの辺こうなってるのかなとかって、いろいろ模索したりとかできるので、うんなんかそういうのもすごくよいかなと思います。自分自身のフォームをチェックしてもらうという意味でもすごくいいですね、その鏡を見るというのは、まあ。そんな感じで相手をよく見るということです。それで、これのメリットとしては他にもまだまだたくさんありまして、うーん、なんだろう。僕の話でいくとすると、 僕はまだこの生徒さんが20人とか30人くらいの方頃って、まあ、一応相手をよく見ているつもりだったんですけれども、今考えるとあんまり見れていなかったと思うんですよで。それを象徴するエピソードとしては、その20、30人の頃って僕は全部そのノートを書いていたんです。ルーズリーフとかにそのお名前を書いて、日付を書いて、今日はこんな内容だったら次回はこんな感じの課題ですと。それで、またそのレッスンがあるたびにこうバーバーバッとこう、ね、メモをしていたんですけれども、まあ、30人を超えたあたりからそれもなかなかラチが開かなくて。 まあ、今現在はそういったメモは一切取らないようにしております。取らないようにというか、まあ、取っていません。でも、一時期はその生徒さんが100人超えたりとかしていたりとかあったんですけれども、大抵はもう大体8割9割はその前回何のレッスンしたかというのを覚えています。なんでかというと、やっぱ相手をよく見ているからなんですよ。そのフォームを真似したりとか、その人 の, その趣味だったりとか、趣向だったりとか、その癖だったりとかをすごいよく見ているから。 この人はこういう癖を持つて、こういうところを俺はちょっと改善してほしいなと思っていると。それで、その改善するためにじゃあこんなフレーズを作ってみようみたいな感じで練習フレーズを作るわけじゃないですか。それで、自分が見て作っているフレーズだから、まあね、そのいつ見てもやっぱり似たようなものが出てくるわけですよ。それで、その次のレッスンのときに、またお会いしたときに、あ、この方たちは確かこんな感じのレッスンしたはずだというふうにこう、ね、すごく思い出せるわけですよね。それで、その前回のとき の, のイメージと、現在の・・・・ 姿をちょっと頭の中でこう比べたりとかしながらあ、この辺改善できましたねとか言ったりもしますし、全然変わってないですねなんて言ったりもしますし、まあ、単純に練習できてないときもやっぱ皆さんあるので、やちょっとそこがやっぱりダメですよ、あははみたいなことを言ったりもしますし。 そんな感じで相手をよく見ていれば、そのレッスン内容とかも忘れないし、その辺はすごくいいんじゃないのかなと。自慢じゃないですけれども、3ヶ月ぶりくらいにやってくる方とか結構覚えていますからね。この人、前回これやったわとかって結構パッと出てくるんですけれども、それはひとえに相手をよく見ているからなのかなとは自分では思います。そんな感じです。どうでしょう。バババ バ, バとお話をさせていただきました。1、できる気にさせる。相手に あ, あ俺もできるぜとうう思ってもらう。それで、メモを取る。 楽譜を書けなくても大丈夫です。数字が書ければいいんですよ、こんなの。それで、そのメモを家に持って帰ってもらって、今日レッスンした内容とか練習した内容をちゃんと思い出してもらえるように、たくさんメモを取るということです。それで、3つ目は録音。お手本を録音するということもそうですけれども、ご自身のその相手の方のご自身の音を録音して、客観的に聴いてもらうというのもまたこう、ね、面白いところですよね。そうすると ああ、俺できているつもりだったけど、全然できてないじゃないですかみたいなこともなったりとかするので、でしょ、でしょ、でしょ。で、これね、なんかそういうふうになっちゃう原因としてはね、これとこれがねみたいな感じで、ま、たそこでこの、ね、そのうまくなるきっかけというか、上達のポイントもたくさん出てくるので、録音はかなりマストという感じです。で、まあ、この4つ目の名プレイヤと名コーチは別物だよというのはちょっとメンタル的な話ですね。で、5つ目の知ったかしないは僕の個人的な<笑>お願いでございます。 ひけらかすようなことは、あまりしないようにしましょうということです。それで、最後はその相手をよく見るということです。さっきも言いましたけれども、ここがもうめちゃくちゃ大事です。相 手, の相手をよく観察してで、ちょっと真似したりとかして、何がよくないのか、どこを改善したいのかをしっかりとこの見抜いてあげるといいますか、してあげるわけでございます。はい、どうでしょう。何とかわかっていただけましたでしょうか。 で、まあね、あんま関係ない話なんですけれども、なんかこんな話をすると、今更ですけどね。今更ですけども、こんな話をすると、竹原さん、こんな、ね、インターネット上でそんな話していいのかいと、そんな話を無料でもう公開しちゃっていいのかいなんていう方が結構、まあ、ちらほらいらっしゃってくださるんですけれども、まあ、お気遣いはすごくうれしいんですが、まあ、全然気にしないというか、うんあの、気にしてません。大丈夫です。 むしろなんかこういう知識を、ね、たくさん広めてなんかこう、ね、ギターの人口、ギタリストを増やしていただけるとすごくうれしいなっい感じですか。自分 の, その根本的なこととしては、やっぱりこのメールが来ました。自分の根本的なこととしては、やっぱりこのギターをたくさん触ってもらうとか、その音楽の楽しさをたくさん知ってもらうとか、そんなことになりますので、そのためだったら別に、ね、そんな無料とかでも別に構わないですし、うーまあ、皆さんもね、その このギタリスト万円、この啓蒙活動といいますか<笑>、に一緒に協力してくださるとすごくうれしいです。でも、まあ、別にそんな、ね、その情報なんていうのは、別にそんな価値があるものだとは思ってないので、もし皆さんがギターを教えるきっかけになったら、こういう話をするきっかけになったら、まずギターを教えるというのはな、ちょっとできる気にさせることが大事なんだよみたいな感じで、その勉達をなんかこ偉そうに言っていただいても全然大丈夫です。<笑>えー、ちょっとね。 相手の方がこの動画を見たことあったら、少 し, 恥 ず, かし恥ずかしい感じですけどね。まあ、そんな感じでうと、6つのポイントなをお話しさせていただきました、まあ。結構動画も長くなってきたので、まあ、この辺で終わりにしようかなと思います。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら<笑><笑>